イラストレーシーの地下秘密工場。続々と製造される、使いどころのわからないニャンコたち。一体4円の復讐に局面は新たな展開。へ。ランナーのフリー素材。